阿蘇医療センターだより番外編医学生インタビュー実習として阿蘇医療センターを訪れた医学生のインタビューをお届けします熊本地震の時には災害拠点病院として中心的な役割を担っている、うん、そういう病院が普段どのような医療を行っているのか阿蘇の中核病院としてどういう役割を担っているのかを見たいなと思ったからです。うん さっきも言ったように中核病院としての役割として救急患者さんがよく運ばれておられるなんかファーストチョイスになってるみたいで救急の症例をより多く学べていますただ地域医療としての側面では深山荘に行ったり波の診療所にも行かせていただきましたがそこではもう本当に地域密着型の こ, ううこんな基地でも医療を行っているんだという様子を見ることができました うん、僕が来てすぐの頃ろに、うんえー、っとやっぱりその安業の室、救急で運ばれてきて、うん、そのままもう1時間以内に手術をして、元気になられた患者さんもいますけど、うん、それもやっぱり市内まで運ばなくていいんだっていうのは感じましたね。す、うんうん、すごく話します<笑>田んぼの状況から<笑><笑> 近所のお友達の話まで<笑>まそういう何でもないように見える会話からも重要な情報が引き出せたりする時があると思いますのでそういう会話が弾むっていいうのは大事な一つだと思います実習中はですねまず先生方のもう人数が少ないですから僕一人に対してすごくこう熱心に指導していただけて。 またこうやっていい主義なんかももちろんすごく経験させてもらえるということがすごくいい経験になっていますまた、えー、麻生広いですから、うん、あの感謝の方も広くて実際に熊本市内にある僕の自宅よりも広くて快適な、うん、<笑>ところに住ませていただいています熊本大学とはやっぱり症例も全然違いますし、うん えー、経験できることが全く違いますのでもう暇があればいろんなところに顔を出して、うん、その経験できる機会を逃さないように、うん、もう忙しく足をを運んんでいいいいろろなとところを見てもった方がいいと思います、うんえー、将来僕も地域医療をすると思うので、うん、そうなった時にはまあ総合診療医として一人前の医者になって、うん、地域のかかりつけ医みたいな存在になりたいなと思ってます。うん